はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、えー、栃木県にございます、ラーメンジャンクスさんにお邪魔しております。こちらのお店なんですけれども、まあ、GK、いわゆるね、GK のラーメンを提供しているお店でして、まあ、以前ね、ちょろっと、えー、ご縁がありまして、店員さんとね、えー、お知り合いに、 鳴らしていたただいいんですけどろいろとねお話を聞いてるとチャレンジメニューがあるそうなんですよジャンクスさんにねあるチャレンジメニューの内容なんですけれどもラーメンと混ぜそばがありましてこちらね並盛りが3杯分のデカ盛りとなっております1杯ね大体並盛りが茹で前で 300g なので合計で 900g そこにねいろいろ野菜とかが乗ってるタイプなんですけど 今回はね、そちらの混ぜそばのチャレンジメニューをいただいていこうかと思っております。まあ、ただね、えー、せっかく来たし、 混ぜそばね、まあ波盛り3杯分だったら、またその後も食べられると思うので、まあ、通常のね、ラーメンとかもね、楽しんでいきたいなと思っております。で、ちょっとね、このジャンクスさんの説明というか、まあ、特徴なんですけれども、見てわかる通り、僕も今、個室。で、他のね、席も全室個室なんですよ。GK にはね、珍しい全席個室ということで、ファミリーのお客様とかね、今、まあ、お子さんがいる方でも入りやすいお店ですので、えー、ご近所の方はね、ぜひこちらのジャンクスさんにね、食べに来てみてください。 ということで、えー、ただいまね、チャレンジメニューの混ぜそば到着いたしました。改めてね、えー、ルールの説明をいたしますと、えー、制限時間が20分、で、まあ、量で言うとね、並盛り3杯分、茹で前で言うと 900g の麺料が入っております。こちらの混ぜそばでございます。めちゃめちゃうまそう。 普段のね、撮影からしたら、まあ、もうチャレンジじゃないじゃんって思われるかもしれないんですけど、まあ、ね、今回はチャレンジメニューということで、まあ、挑戦する気持ちでね、まあ、楽しみながら、紹介をしながら、挑んでいこうと思います。それでは、えー、チャレンジの方をスタートさせていただきたいと思います。い, いただきます。とりあえずだ。ちょっとこのチャーシューいきたいんですよね、これ。見えるこれ。うまそう。いただきます。 しっかりとね、脂身は柔らかくて、ね、肉の部分、ちゃんとジューシーで、うまいチャーシューですね。せっかくね、混ぜそばなんで、全部ね、具材を一旦混ぜちゃいますね。いいようわー重たい めちゃめちゃうまそう<笑>こんな感じですねうん、まトッピングにね、まあ、ベビースターとかフライドオニオンでまあニンニクだったりとかチーズかいろいろねトッピングがのっててしっかりと味はねジャンクなんですけど塩分が、ね、あんま濃くないんですよだからこう出 て, ても なんか飽きるとかは全くなさそう、うんうんうん、今日チャレンジメニューにするか通常のメニューのみにするか悩んだんですけどこれ、ね、大きいのにして正解でした。 何いだったも速攻ななくりじゃあちょっとね卓上にいろいろあるんでまずこれかなブラックペッパーですね。 じゃあそそろそろね、ちょっと味変でいただいたのでこちらのね、明太マヨを使っていきたいと思います絶対うまいやつだこ、ね、れ、うん、明太マヨ超合うわ 今日の動画もチャレンジなんだからって怒られそうですね<笑>ごめんなさい<笑>、うんうん、めちゃめちゃうまかったですいい<笑>よっと<笑><笑>でも食べきれるでしょってことでもうあの タイマーも使ってないしニも来ないし<笑><笑>めちゃめちゃうまいっすねどうしても混ぜそばになると濃すぎちゃうとこ多いじゃないです か, か大きいのなんか特に食いにかったりするんですけどやっぱこれぐらいの塩分になったらあのお子様と来ても一緒には取り分けて食べても大丈夫なぐらいの塩分なんで確かにファミリーの方この混ぜそばめっちゃ喜ぶと思いますねはね、し<笑>た、うん 別でしたじゃあすいません。すいません。お願いします。ありがとうございます。改めまして、えー、タイムの方ですね。はい、こちら。えー、残り6分33秒ということで、13分27秒かなちょっと間違ったらすいませんね。<笑> <笑>この後にはね、えー、生ラーメンをちょっといただこうかなと思います。レフォのね、メニューは、まあ普通に食べてね、どんな味なのかっていうのをちょっと<笑>体験したいので、えー、こちらはね、小盛りでね、いただきます。<音声>ということで、えー、ただいまね、チャレンジの方終わりまして、通常メニューフェーズということで、よいしょ。 こちらですね、えー、ショーラーメンをいたただきましたプラスアルファでねおすすめということでこちらも元気玉というメニューですね、えー、こちらも合わせていただきたいと思いますそれでは改めていただきます、えっとまずこれスープが入れちゃいますねおがっつり泌乳科なんだいただきます 生姜効いてんのか う, ーんうんうんうまいこれ GK のラーメンだったら相当珍しいタイプですねこれうまっスープ自体はね GK ってよりかは濃厚な豚チンタンって感じあーうまっうわこれ飲んじゃうなちょっと麺いっちゃいますね 野菜こんもりだなあー好きだなこれ相当詰まってるよ豚のねこのエキスっていうかうまみがね相当詰まってますね さっきのね、結構ジャンクめの混ぜそばから、急にね、この、すっきり、でもね、濃厚な、この豚の感じ。なんか、メニューによってのこの緩急がすごいわ。いやわあなるほどね。いや、うちの家にもね、あの、娘ができたので、こういう系のね、G 系だったら、子供連れてきたくなっちゃいますね。うめえな。<笑> 麺も変わってんなでもこれ、うんこ、うんうん、つうんだろうな、まあ、腰自体は結構バキバキ系の、まあ、いわゆるね二郎系みたいなこう腰の強い硬い麺なんですけど不思議とねこの表面にスープが使って溶け出してくると噛んだ瞬間に歯の表面にこう麺がくっつく感じっていうのかなそれがね結構独特っすねあれ麺なくなっちゃうわ そうだった。うん、こちらのね元気玉いただきますね。いただきます。うん。うんうん、あジャン効いてんなこれ。あーなるほどね。スープ出した方がいいなこれ。 ジャックさんね、このメニュー表の中に台湾混ぜそばなんかも販売してるんですけどこのね、ジャムとニラ、まあ、ニンニク入った感じそれこそ本当に台湾混ぜそばみたいなこれですね、不思議とね、この台湾つけそばって感じの味わいに変化するんでこれもねなかなかいい味変でございますね店内の内装とかあのホスピタリティとかいろんな麺含めて ここ最近来たラーメン屋さんの中では娘を連れてね嫁さんと一緒に家族でね来たいナンバーワンのラーメン屋さんかもしれないそしたらこれね最後の豚ですねでチャーシューねバラと腕使ってるらしいんですけどこの腕肉マジでうまいステーキだね豚の。 でたとといいうことでえただまねえチャレンジメニューの混ぜそばひと品とラーメン小ラーメンですねえこちら2杯いただいてまいりましたえもともとね、まあ、味噌ラーメンとか他のメニューも食べようかなと思ったんですけど、まあ、お腹がいい感じというかね、まあ、この辺りがね、まあ、一番美味しく食べられる ラインかなってところで、えー、ここで本日はやめておきますが、まあ、知り合いだからどうとかねまあ、忖度なしで僕はねすごいうまいいいなと思ったラーメンでございましたまあ、何よりもねやっぱりこのお店の作りなんかも含めて 僕も改めてね、ちょっと遠いのでなかなか難しいんですけど、家族を連れてね、えー、みんなで、えー、娘もね、喜んでもらえるようなこのラーメン食べてもらいたいなと思ったので、えー、ぜひね、お近くのファミリーの方は、この時期でもね、気兼ねなく個室で楽しめますんで、えー、こちらのラーメンジャンクさん食べに来てみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画がと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。うまかったなぁ。